本番いきますよよートどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですというわけで半年前から集めてきましたゾーン見てくださいこちら今回ですねこちらをすべて飲んでいきたいと思います死ぬって死ぬって死ぬって この動画でですね飲んでみましてどういった味なのかそして監督の中で言うベストオブゾーンをここで決めたいと思いますちなみに前回5本でやったんですけども本番いきます123455本飲み比べしていきたいと思いますはい結論出ました同列です同列でした今回はちゃんと1本順位をつけていきたいなと思っております では早速飲んでいきたいと思いますこちらからフリー順で最新のゾーンまでを集めてみましたこちらに関してはもう半年以上前にゲットしたものですね賞味期限大丈夫でしょうかうん<笑> 2023年1月大丈夫です危ないな結構こちらはディープドライブですね前回飲んだかなうんカルピス続きましてアニメテッド0ゼロカロリーのゾーンでそしてゾーンユートピアあフルーティー 桃の香りがすごい。で、ここからはですね、レビューをしてません。こちらは完全に初ですね。コールドスリープ。え、寝ちゃうのめっちゃシンプルだな。インフィニティゲート。こちら。グラフィティホリック。グラフィティグラフィテ ィ, グ ラ, ィ, ティグラフィティホリック。で、いいのかなインビジブルスナイパー。かっこいいな。監督最近ハマりました。ウマ娘コラボ。これは空です。スペシャルウィークとサイレンススズカってウマめじゃねえかよ。違う違う。えーと、こちらの商品は、た、 タグータッチタッチです。タッチです。これにバージョン書いてるのですが、2.20 タイプ T でございます。チェーンソーマンとのコラボ。ブラッと 血入ってないよね。大丈夫これ飲んだらバンパイア化するとかないよね。超新作、え撮影の2、3日前に出たばっかり、ハイパーゾーン。というわけでこちら、このキャンペーンめちゃくちゃ今おすすめです。書いている通り、今購入すると1本タらになります。ということは、タダでゲットできます。監督すぐこれ2本持ってるので、後でこちら最後の1本買い足していきたいと思います。はい。 ではですね、開けていきたいと思います。このまま噛んで飲むと確実に死にますので、セリアでですね、クリアカップ買ってきましたので、注いでいきたいなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11本飲みます。今ここにありますのは、飲み物そのものを味わいたいため、常温で保存しております。こちらに関しては、え先ほどコンビニで買ってきたばかりなので、ちょっと冷たいです。見ていきたいと思います。まずはこちら、ゾーンディープドライブ。泡立てずにいきたいと思います。 あ、ちょっと、下手くそか。下手くそか。はい。白でございます。はい。順番に。アンリミテッドゼロ。おっと危ない。お、よし。上手くなって上手くなって上手くなって一般的なエナジードリンクの色となっております。ユートピア。うん、桃ですね。コールドスリープ。買ってから一回も飲んだことがないゾーンとなっております。どうか。白に近いような色です。インフィニティゲート。デザイン的には監督これが一番好きですね。 ちょっと黄色みがかった白ですねまだまだありますグラフィティーホリックピンクでございますインビジブルスナイパー、まあ、白に近いちょっと黄色みがかっておりますねタッチネス飲んだことが3回ぐらいあるこちらゾーン 2.20 のタイプ T です安定の色ブラッドあブラッドかもしんないめっちゃ赤ワインみたいホ本当にブラッドそして最近出たばかりのハイパーツーこちらだけちょっとサイズが違います エナジードリンク色でございます。はい、というわけで、今すべてのゾーンが開きました。めっちゃくちゃ甘ったるい香りが部屋一面に充満しております。<笑>近くに行って見てみましょう。 では古い順から飲んでいきたいと思いますディープドライブまずは匂いから甘ったるい乳酸菌<笑>うーんカルピス続きましてアニメデッドゼロ、まあ、これは通常のゾーンのカロリーがゼロなバージョンですいつものですうんうんうんうんってかぶった続きましてユートピア確か物だったような気がした まあ、言い方悪いですけどなんか薬品っぽい匂いがしますね子供の頃に飲んだお薬を甘くしたような匂いあーあそこまでまずくないにしろ桃というかアセロラというか、えー、続きまして今回監督初めて飲みますコールドスリープこれ飲んだ瞬間凍って死ぬとかないよね大丈夫だよねまずはあ匂いんアロエとかナタテココ系おお ちょっと癖が強いななんかとろみがありそうな感じ好き嫌いが分かりそうですね、えー、続きましてこちらホワイト真っ白なやつですまずは匂いチェックこれも乳酸飲料うんうん、うん、あこれ飲みやすいこれは飲みやすいですねヤクルト系ですねこちらグラフィティホリックこれ飲んだか飲んでないかちょっと記憶が定かではありませんもしかしたら飲んだかもしれませんうんうんうん甘ったるい香りがしますね あこれに近いですね近い系統ですねアセロラ系うん飲みやすいですえ続きましてインビジブルスナイパー透明なスナイパーがいるんですかもう狙われてます大丈夫ですか大丈夫ですかこれ飲んだ瞬間撃たれるとか初めて飲みますなんかミント系なアスカ系な感じですねおうおうおおんだこれああ好きかもしんない分からないな味としてはなんだこれうん なんか網玉のようなめっちゃ甘つりですそしてタッチネスこれはもう3回ぐらい飲んでますね柑橘系なオレンジですねあー間違いないなんかオレンジスカッシュ的ないいですね続きましてこちらバージョン 2.2 のタイプ T となっております T、まあ、とか T なしとかあるんですけどももう正直分かりません、うんうんうん、でかいた そしてここは未知の領域です。チェーンソーマンとのコラボ。個人的にかなり気になるブラッドです。では行きます。色がこの中ではもうダントツで綺麗ですね。大丈夫でしょうか最後の動画になるのでしょうかではいただきます。匂いはなんかこの辺甘たくてわかんない。ぶどうん、ブドウかこれあ、ぶどう。ああ、美味しい。美味しい美味しい。ぶどう。うん。 あこれこれいいわそしてラストまあこれもねこのデカビタシリーズと一緒かと思いますがハイパーゾーンうんうんデカビタすべて乗り切られました今飲んだ中でベストワンを決めますのでジャンルとして同じなのは除外したいと思いますまずこの子たちはもう全部一緒なので同レストしますねやばい結ッが出る いやかラ、ね、ジードリンクはねこういう普通のがいいんすよなので特別枠としてでこっから1位2位3位を決めていきたいと思いますうーんちょっと飲み比べますうーんあーうー ん, うーんあ分かんねえこれ<笑> というわけで決まりましたなんか結構お腹タフタフです理由も踏まえて紹介していきたいと思います、えー、まずこちらこの3本に関しては通常のエナジードリンクという形で特に差はありませんうんしょこれを飲ませてこれですこれですとか言って当てたらやばい 絶対無理はいというわけで、まあ、無難にゾーンを買うのであればこの3つ一般的なゾーンがおすすめでザ・エナジートに間違いない味だと思います実際にこれを除外した中で監督がおすすめしたいなまた飲みたいなと思う商品としましては最近出たばかり<音声><音声><音声>はいえー、こちらですね ブラッド千葉入っておりませんでしたこれが原材料あやっぱりぶどうがやっぱ原材料でかつ色合いもオシャンティーでちょっとワインっぽくてうん美味しいですぶどう好きにはめちゃくちゃおすすめですうんうまいこれはジュースのようにごくごく飲んじゃいますさらっとしていてとてもおすすめでございます、えー、続きまして監督が2位に選んだのはこちらこれは中でごことかでしょ多分ああ グレープフルーツとライチ、なるほどなるほど。監督、果物の中でグレープフルーツは特に好きですね。ライチが結構強く出てますね、癖があるんですけども、これ好きな人はめちゃくちゃ好きだと思います。おすすめです。はい、え続きまして、まあ、これは色からわかりますが、オレンジスカッシュ的な感じですね。果汁が 10% 含まれております。入っていますのが、オレンジ、ニンジン、ニンジンも入ってます。うわ薄いんだから、ニンジンも入ってるぞ。おいおいおい、ニンジン入ってるのこれ。うん。 これもググいいちゃます、えー、続きましておすすめなのが、こちらの白味。この辺は結構とっこいとっこいですけども。発酵乳というものが入っておりますね。自然な感じでかなり飲みやすいものです。続きましてこちら。なんかもう腹張ってきたぞ。うん、果汁 17% 入ってます。りんご、桃、オレンジが入っております。これも比較的飲みやすい甘めなものとなっております。 でもんじうか。おー はい。というわけで、いかがだったでしょうか監督がゾーン全11種類お勧めしたい。また飲みたいなと思ったのは、こちらですね。ブラッド。このゾーンなんですけども、まあ一般的なホームセンターですとか、あとはコンビニに売っております。まあ現在撮影中はこれを激推ししています。カロリーゼロというのもやっぱり特殊なので、こちらも売ってることが結構よくよく見かけます。はい。というわけで、この動画参考になっていただければ幸いなと思います。ゾーン、エナジードリンク。皆さんもここだという時に集中したい時に、このエナジードリンクを飲みますと、パワーがみなげるというか、ポーンと行きますので、 ただ、別に飲みすぎには注意がす要なんかも今、お腹がパンパンに張ってます。そしてゲップが常に最上い状態です。飲みすぎには注意をしながらゾーン飲んでいただくことをお勧すすめします。監督もですね、ここ と, というとき、例えば編集するときに、まあ、1巻ね、コンビニで買ってきて、これを共にですね、飲みながら編集をしたりとかしますので、とても、とてもおすすめなエナジードミックとなります。だいたい1巻がですね、200円ぐらいとなっております。 えちなみにですね監督の待ち受けもですねゾーンがほんと好きすぎて目のキービジュアルをですねつけてますというわけでゾーン大好き監督でしたよければいいねグッドボタンコメントお願いします監督ラボの監督でしたというわけでまたその動画で会いましょうえ続きましてこちらこれは結構もうフリーので売ってないかもしれません発酵にさらっといけちゃいます果汁が 18% リンゴ、桃オレンジイチゴあいちごあろいろ入ってます い好き嫌いが分かれる味です。今回ちょっと最下位となってしまいましたが、ユートピア。<笑>ユートピアが最下位か。果汁が入ってまして、17% 多めです。リンゴもオレンジになっております。好き嫌いが分かれるかと思います。